ではこれから高瀬村に行っていきたいと思います。 だからこれはあそこもう洋感が出てます。 高島に行ってきましたえー っ, とえー、っと今回のバリアフリードはえー、っと<笑>入り口の段差はとてもなくて店内に入るほど自たはすごく楽なんですけどあのスケート席の幅は狭いので、えー、席の移動をしたりとかあの場所を取るのは難しいので、えー、っと入り口の近くの席を使った方がいいんじゃないかなと思いました。 あと、券売機は、えー、カードが使えないしちょっと高めなのでえー、っと、えー、立てる方がいった方がいいと思いますあと味的には、えー、っ と, とてもあ、えー、っと味と脂が味が強くて脂が多めでとてもうん夕飯とかに向いてるんじゃないかなって思います店<笑>員さんはとても優しくてえー、っと あのすぐに<咳>あの、<咳>僕らが来ても対応してくれたので<咳>あっと<咳>ここの上りをリーでいたらどうてもないと思います。<咳><咳>